おはよう今お散歩から帰ってきました黄砂が、えー、すごいということなのでマスクをして家に帰ったらまず脱いで玄関でパタパタ外でやって、えー、パンツ一丁になってるのに手だけ出してみたいな形でパタパタやって、えー、今これから風呂に入ります風呂入れて入るよ そんな気ぃつかなくちゃいけないのかい。今日はでもそれでも少ないんだって、えー、ということらしいです。でも明日は雨が降って雨の日には黄砂はまあ当然気にしなくていいんでしょうけどお洗濯物が干せないと言っておりました。今日中に少し少なめだから干しとかなきゃねっていう話を今聞いたところです。黒ンパパは お仕事モードに、えー、早く入らないといけないのでですね、えー、頑張りますあぽんンちゃんは元気だねぽンちゃんくしゃみしてるけどねポンちゃんおはようございますじゃんくんに甘えに行くそれとも窓辺に行くるどっち<笑> はいちでもきました明るい、うん、はい、窓へ行きまちした明るべ森の奥で生まれた風がはらっぱにひとりたちにポンちゃん。 パンちゃん、パンちゃん。ああ、ポンちゃん、パンちゃん。パンちゃん呼ぶと、爪と気にするね。パンちゃん、そして走るね。パンちゃん。はい、そして泣くね。最近は。そういう生態です。ああ、ポンちゃん。ちょっとこれからね。オープンマイクにでき。武者修行してくようと思うんだけど、器用って言っちゃった。 来ようと思うんですけど大丈夫だよね、最近はね2人で仲良くしてるよね行ってくるよ はい、わかりました。ゃん喜びの冷時ですか。ワ ン, ンちゃん。ワンちゃん。ワンちゃん。目起き。ギターと歌やってきたよ。じゃあ、お休み。